せーのはいどうもー、どうもどうも水溜りボンドと、うん、はいえ何、ー、で す, か, ですかやこです<笑><笑><笑>僕かやこで大丈夫ですかこれ<笑>それで、はい、今トミーがさコンビニ行ってるわけですよそうですね俺も年良くになって、はい、ガチでドッキリしようかな<笑><笑>あの、怒られるっていう可能性がなるほどちょっとあるふざけすぎてるからはい ね、それだけはちょっと気をつけてなんか来たら、はい、俺に「下さい」って言えばそうですよねなんとかするか ら, から僕らの意思じゃないってことは伝えて大丈夫ですかそうそうわ<笑>かりましたそうですねほ<笑>、うんとにねやばそうだったら「違うんです」って言っていいからねはい、うん、とりあえずやりましょうわかりましたはいこれはいい今ちょっとなん大丈夫ですか 今しお今はちょっとドナグドマクドナグドかやこがいて、俺がそこで体操材りしとくとかさああ、はいできそうそうですねカメラ設置しよう俺だからこれ被るのがいいのかな被んないんじゃないですか<笑>なんでさっていうの<笑><笑>うん、違う違う、今ちょっと一回被ってみてもよかった、えー、な一回被って、はい、じゃあ違い<笑> カこっち来るよなこんな、<笑>なんかトはい結構立ってるよ早くしないとト白の毛落ちちゃいますよ<笑>いやいやはい。ちちゃうよなートでももうちょ、聞きたいな電話してみるいや、それはそうですよあ<笑>、また落とすの<笑><笑>あくるくるくるくるえどう、えー、どう、どうしましょうょく、暗くしょ。 並並並べ並べ並べっててって、ね、の顎でとって縦いし何やいや違い違いうがう い, <笑><笑>、ね、いやや違違ままますすすおおははよよううせんねばそうだったら 違うんです言っていいからねはいね い, やっいやなんか俺が潮君に似てるからやったら面白いんじゃないですか植木君やろうやりましょう撮られそうになった<笑><笑>シャンデー写真なんて思ったなんか胸見せればかっこいいんだよなってそこだけは譲らないです、ね、僕は雰囲気が悪いって の無理だなって思ったんですけど<笑>、うん、さっきの今なんで<笑>、うん、<笑>さっきかけたなとっはいでもそのカンタさんがいやーお前違うじゃんビシッと立っ て, て<笑>全身大差恥ずかしいんだとね金なって<笑>そ短パンとか大体隠すんだったら<笑>なんでここブクってしてんのいやこれはちゃんとこうあっち首つけないようにしてるのはいガムテープちゃんとしては い, い, い 見せ青年ラファエルさんとか。ちょっとか<笑> もっと頑張って驚かせばよったなうわっとってさいや違うわっとかじゃないでしょで今日やろうと思ったん<笑> 日, 日明けろこのメンバー集まる日ないだろうじゃあやんな予定やるその程度だったらやんな、はい、熱量その程度だとやんな今日しかできないのそういいやでも一日一日大切にそう悔しいわもうこう悔しいこれバカにされてる<笑>これな、何サブ メインサブだよ<笑>サブだろ<笑>かけるのやめなドッキリ言って も, もみんなに言えばいいじゃんもうドッキリだけでドッキリかけのやめますなそんなわけないなんでこれ下げんの<笑> V ネックのこれが深ければ深い方がかっこいいみたいなないんでいやなんかいや違うよなまたこの3人でやりた い, いややめろってもうい旦いやだからさ何でこれ全部閉めろやめろや全部閉めろって こここれれかしいーーーかしいかかっっっっって<笑>それっよくねーって恥ずししもうな開けんのでそんなだなんんんんけいよよよくくねねそそでの反だされたらなっちゃったの<笑>のメイン見てでしょ。 でも、この動画あったら 見,、うん、見たいって思うので、メイン。メインで、メインです。じゃあ、朝5時だ。<笑>朝5時投稿のメイン。<笑><笑>朝5時のメインか、はい、夜7時のサブか。サ ブ, サ ブ, で<笑>サブじゃねえか<笑>。<笑>